太郎《手紙見てくれたんだ》《風太郎に伝えたいことがある食堂で言えたらよかった》どうしてもこの気持ちが誰にも聞かれたくなかったからちょっとだけ考えちゃったそこまで言うならいいよ待ってすぅはかった《好き好き好き好き好き》《抹茶ソーダ意地悪する風太郎には飲ませてはいけない》 でしょこれ融合の印気になるで送ったじゃんルーラルを飲んでみて鼻水なんて入ってないよ飲んじゃっ て, てもいや知れたすっきり問題の答えだけどうるさいな捨てないニの気のせい見た見た見た見たそんなことないと思う私に言われても。